ミルクは十分に触でしょうかでも私たちのミルクは踊りだけではなく大道具の幕や花やそれだけではなく踊り子たちまでの表情にまで最後のようにこだわっていますのでそのようなところもぜひ注目していただきたいと思います特に最後に上がるセンターの幕は無限郷の朝焼けをイメージしたものでありその時の踊り子の表情は「今を生きる」というテーマに沿って賭けあるものに満ち溢れていますので。 I'm s o e r y、yeah. せ